刑事あってもいいんやな、おもろい。あ、トラックあってもいい。入<笑><帰> る, <笑> る, るんや。見て、これ誰困る、め<笑>でっかくなってんの。<笑> 目も鼻もでっかくなってるめっちゃ見てるでてる<笑>ルンルンも見てるやつルー出てるほんまに基準がわからんならなんで出るんやろ、うん<笑> いやいや、そんなでかいやつで行かないなんだろう<笑> め, めんどくさい<笑><笑><笑>ここで終わるんですか<笑><笑><笑> 普通やなあんた<笑>うちもここで終わる<笑>またい 生物ではない<笑>生物とは思ってないんじゃない無機物やと思ってるやん<笑><笑> それがが何かかかかかわわわららんん。んんんんのねええっっっと、とととと差物物思思思ること何かからんっす有機無機物と思ううう無いいい。いやってて、普通にななだンタトラックよし。 どう思ってんやろうなトラックのこと彼はああいう生き物やと思ってたから意味 が, があるものがないと思ってたよなサんたはな痩せ、うん、ったら自分からこうシ ャ, チに近づいて<笑>シャチがびっくりして離れていくみたいな<笑><笑>おお来た来た<笑><笑> あんたはトラックをなんと思ってんだよなぁケージとかな眉毛くるんってなってるわあ違いますサンタの dna は受け継いでないんだ そうだ、ね、これから出てくる、れくる<笑>それは楽しみや<笑> いたなれれよりも餌してさいてる、ね、ここもういないよ。ハイジュー ただな。<笑>